はい、えー。皆さん、こんにちは。はい。じゃあね、N4 の、ね、文法18番ですね。はい。えー、1番。このビルは、えー、高さが100メートルくらいありますね。はい。1番ですね。はい。えーね、高い、ね。高いは形容詞ですけど、意、ねえー、をとって差をつけると名詞になりますね。だから、高さ、ね。高さが100メートルくらい。 ね、えー、とかね、まあ、深いだったら深さとかね、はい、えー、ね、厚さとかね、はい、えー、名詞になります。さをつけると名詞になりますね、はい。じゃあ2番、はい、財布を忘れたので、うん、何も、 買わずに帰ってきました。はい。2番ですね。はい。えー、財布を忘れました。えー、だから、えー、何も買わないでという意味ですね。はい。図はね、何々ないでという意味ですから、ね。内形です。ね。買うの内形は、買わない。ね。で、ないをとって図をつけますね。買わずに。ね。な例えば、朝ごはんを食べずに学校に 行きました。ね朝ごはんを食べないで。ねその意味ですね。はい。えー、3番、はい。風邪の時にはあまり無理をしない方がいいです、ね。はい。1番ですね。はい、ね風邪をひいた時は、ね、無理をしない方がいいです。ね、えー、何かアドバイスするときですね。はい、えーね。何々ない方がいいです。ね 例えば、風邪の時には、ねえー、一生懸命勉強しない方がいいですとか、ね。あと、えーね、例えば、病院へ、その時は行った方がいいです、ね。多形になりますね。行った方がいいですとか、薬を、うん、飲んだ方がいいです、ね。そうなります。はい。えー じゃあ4番ね、えー、外に行くときはどこに行くかね、行ってから行きなさいね。はい、これはね、子供のときお母さんがね、言うことですね。はい、ね、遊びに行くときはね、誰の家に行くとかね、どこに遊びに行くとかね、それを行ってね、えー、行きますよね。はい、そのときに、えー、どこに行くか。 どこに行きますか、うんね、それを言ってから行きなさい。一番ですね。はい。行ったかは他形ですから、過去ですね。過去ね、うん。昨日どこに行ったか教えてください、ね。昨日どこに行きましたか教えてくださいの意味ですね。ねはい。えー、だから、ね、これは過去じゃなくて今お母さんが言、ね、うことですから、どこに行くか、ね。一番ですね。はい。じゃあ最後、5番。はい 彼には一度も会ったことがありません。はい、一番ですね、はい。会ったことがありません。ね。たことがあるですね。はい、えー。経験を言うことですね。日本に行ったことがあります。ね。えー、とか、ん、えー、でしょう。ね。お酒を飲んだことがありません。とかね。はい。え他、ー、系ですね。他系にことがある。ことが ありませんとかね。経験を表すのは一番です。はい。じゃあ、いいでしょうか。はい。じゃあ、皆さん、お疲れ様でした。えー、さようなら。